五時十分になりました発表時間は三十分ですそれではつつみさんを拍手でお迎えくださいはい、えー、では SQL クエリ解析による E2E データリネージの実現というタイトルでお話しさせていただきますあれあ れ, あれあ、動いた はい、えっ、ー、と自己紹介まずさせていただきます。えっ、ー、と堤敏海と申します、えー。インターネットだとト都市2230というアカウントでやっております。えっ、ー、と gm もペパボでデータエンジニアをしております。はいで、写真は昨日あのくじを引いたら、あの書籍をあのが当たったので、ちょっと喜んでいるっていう写真をはい載せてみました。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 はいえー、と昨年のパイコン j p 2 0 2 1ですとあの、ロギングモジュールで始めるログ出力入門というタイトルでお話しさせていただきました、はい、あの2年連続であのお話しできて、とても嬉しく思っております、はいでえーと。今回のスライドなんですけれども、あのもうすでに公開しています。 あれですね、ここに表示している QR コードでもアクセスできますしあとはツイッターの「pyconjp-5」パイコン の, あのハッシュタグでも先ほどツイートしておりますのでそちらからでもご覧いただけます、はいでえー、とまず左側の方にですね、あの今回のタイトルを並べてみましたで、えー、ときっと皆さんはあのここの右側に書いてある5項を多分 考えたんじゃないかなと思って。はい、あのこれを順番に答えていく形で構成しております。はい、これがこのトークで話すことです。で、目次がこんな風になっていましてで、1番と2番はあのまあ、つまりはあの oss 作りました。っていう話をするんですけれども、あの1番と2番はその背景の説明です。で3番で。 あのどういったものを作ったかという話をして、で4番はあの他のソフトウェアと組み合わせて、どうやって運用していくかというような話をさせていただいて、最後まとめにするというような内容になっています。はい、で早速、1個目から入っていきます、えーと。そもそもデータリネージって何ですかという話なんですけれども、あのこれはです、ねえー、とデータの系譜を明らかにすることと一般的に言われております。 でリネージがあの日本語で訳すと血統とか家柄というような役が当てられます。でこれはあのデータ活用の場面で使われるメタデータの一種です。はい、でこれからあのいろんなことを説明していくんですけれどもこのデータリネージの説明上、ですねあのここ の, 枠 の, 下のところ枠の中に書いてある用語を用います、はい、なのでデータイベントっていったらあのデータに対するクラッドのことなんだなとであとデータリネージ。 のアウトプットっていうのはリネージ情報っていうふうに言っているなっていうふうに思っていただければと思います、はい、でこのデータリネージなんですけれどもあの解決したい課題は2つあると思っていますで1つ目があのデータの可観測性データオブザーバビリティの向上ですでこれつまりはあのこのデータは何から生まれたのかとあとこのデータはどこで使われているかっていうのをいつでも誰でも分かるようにしたいというのがモチベーションです はい、でもう1つが、まあ、そうやって誰でも分かるようにしたいというのはそうなんですけれども、あのこれを持続可能な形でドキュメンテーションしていくというのが非常に難しいというのがあります。でデータはさまざまな場所やタイミングで作られたり、使われるものです。でと 人間ももちろん作ったり使ったりしますしあとアプリケーションであったりダッシュボードであったり機械学習モデルっていうふうにあのどんどんいろんなものが出てきていますでそういったものがあの多くのものがこう混じり合う感じで重なっていてその範囲が広ければ広いほどデータがあの今どのように作られて使われているかっていうのをドキュメント化するというのは難しいよねというところがあってそれをデータリネージが解決したいというものです。 はいでえっと、既存のまあデータリネージの手法というのはいろいろあるのでそれを具体例を挙げながらなんていうかイメージをつかんでいただきたいなと思ったので、はい、何をもとにリネージ情報を作るかというのであの4分類してみました、はい、1個目がデータイベントですあのデータイベントが起きましたという情報をもとにリネージ情報を作るというものですねでこれ の, あの代表例がオープンリネージとマルケスです。 でオープンリネージは、リネージのフレームワークであの収集用の API を設けて、データイベントが起きたときにリクエストを送信してもらうっていう、そういうものです。で、マルケスがその形で受け取ったデータを蓄積して可視化するっていうようなオープンソースになっています。 はい、で2つ目が、データイベントが起きましたっていうログがどこかに蓄積されるので、それを使ってリネージ情報を作ろうというやり方です。でこれの例があの、Google が公開しているんですけれども、Google Big q クエリ y の監査ログを作ると、その他のサービスを組み合わせてデータリネージをやろうっていうやり方をこうブログで公開してますので、これが該当します。 で3つ目があのデータイベント関連のソースコードを解析してリネージ情報を作るというものです。でこれがあの例として挙げられるのは OSS で SQL リネージというのがあります。でこれがあの入力した SQL 文のテーブルとあと列のつながりっていうのをあの SQL をインプットとするとアウトプットがそこのつながりを可視化してくれるみたいなそういう OSS になってます。 はい、で4つ目があの先ほど説明した3つを何かしらこう組み合わせて実現しているというタイプです。でこれもあの、まあ、なんかそこからさらに分類すると2つに分かれるなと思っていて1個目があの ELT でいうあの ETL l でいう T ですねトランスフォームの専用ツールの1機能としてデータリネージをしてやっているものですでこれの例がが DBT とかとかああデーータフォームがあります。 であとはデータオブザーバビリティをあの軸にしたサービスやソフトウェアというのも展開されていてあの例としてはアトランとかモンデカルロデータオープンメタデータというものがあります、はい、でこんな感じで、えっとまあ、データリネージについてざっと説明したんですけれどもまとめるとデータリネージとはデータの系統を明らかにすることで目的は主に2つデータの可観測性の向上あと持続可能性のドキュメンテーション で生成元を何にするかによって実現方法は複数ありますというのがまとめでした、はい、でこれで1個目でデータリネージとは何かというのがあの大体わかったかなというところでまずその次の2個目以降の疑問にお答えしていきたいと思います、はいえー、まず、まあ、そういう情事情を調べて思ったのはあの OSS でたくさんあってまず非常にありがたいなと。 はい、思いましたでそれでいろいろ見ててしかも多機能だしすごい便利だなっていうのはすごいあの皆さんも実感されたかとは思いますでただそういったシステムの新規導入とか既存アーキテクチャの変更っていうのはあのまあなかなかあのパワーがいるものですなのであのまあ そ, そういった本格的なものを始める前にもうちょっと気軽 な, なんかこう簡単に試せるようなやつってないのかなっていうのを はい、考えましたでそこからそのなんか手軽に試せるってじゃあどういうことっていうのをちょっと分解してみたんですねでそれでできたのがこの3つであの既存の資産をそのまま活用できるあとはそのツール自体の独立性が高いあとはインターフェースが汎用的であるっていうこの3つを満たすともうなんかいろんな人が気軽に触れるようなデータリネージンを試してあのもらえるようなものになるんじゃないかなっていうのを考えました。 でインターフェースの部分が一番考えやすかったので、ここから考えてみました。はい、で、結論、s q l いいんじゃないかなっていうのが、はい、あの考えたことですでと。RDBMS の問い合わせ言語であの、長年使われているインターフェースです。で、先ほどご紹介した s q l リネージでも採用されていますし、あとはあの着目するポイントとしては、あの近年、s q l の利用シーンっていうのがどんどん広がっているっていうのがありますので、そこの動きを3つご紹介します。 ここのののつででですすすね順番に説明しまま、はいえー、RDBMS 以外での利用っていうがずもうこれ、当たり前になってきていて、なんか違和感ないんですけれども、あの列指向データベースへの問い合わせ言語が SQL でできるって、あのこれ、もう当たり前になってきているかと思います。であとはあの、キーバリューストアへの問い合わせ言語としてもあの出てきています、パーティ q l とか gql というものが出てきています。 はいで、えーと、データベースに対するアクセスだけではなくて、あの分散処理をあの SQL であの表現できるようになってきているというのも、もともとそういった流れもあるというのに加えて、あのデータパイプラインを作ったりとか、あと機械学習モデルの学習と推論も SQL でできるようになってきたというような、あのそういった状況にあります。 で動きの2つ目としては、SQL をテンプレートからコンパ イ, すンパイルするっていうのが、なんかこう、よく使われ始めてきたかなと思っています。で、これが、先ほどご紹介したトランスフォームツールの DBT なんですけれども、これ、セレクト文なんですけど、よく見ると、神社テンプレートが埋め込まれています。なので、これを、神社でいうあのレンダリングをして、SQL を生成するっていうのを、ここ、 をなというか、動的な形で生成するみたいな動きが見られます。あとは最後の3つ目があのそういったトランスフォームをクリエイトテーブルアズセレクトで行うっていうような動きが出ています。これがあの私が考える背景としては、データウェアハウスのコンピューティング能力が向上したことと、あとはコストが低下したっていうことで、トランスフォームをデータウェアハウスであのやりやすくなったっていうのがあると思います。 でそのやり方でトランスフォームをやるとなると、クエリを実行して、抽出した結果がそのままテーブルとして格納されるんですね。なので、この場合、セレクト文ってテーブルの内容を説明している情報だっていうふうに考えることができると。はいで あのこれちょっと言い過ぎたなと思っているんですけれども、すべてが s q l になるっていう時代がちょっとずつ近づいていると言えます、これ、データの生成と収集と加工と利用っていうような、一連のライフサイクルが表現できる汎用的な言語になってきているんではないかなということで、これを使えばいいんじゃないかとはい考えました。それを図にしたのはここうういととととですねはいで生成と収集とか加工と活用って そこのごとに s q l は何かしらで発行されていると、でそれを全部つ上げ合わせればいいんじゃないかというのがコンセプトです。はい、でこれをさらに抽象化してみると、あのセレクト文が左側にありますで、そのセレクト文にあのそれに対応するテーブルの名前が必ずあるとで考えて、そのテーブルとその中で参照しているテーブルっていうのをグラフでこうつなぎ合わせて、それぞれ の, の s q l を パースしたものを全部最後マージしてあげれば全体が見えるよねっていうコンセプトです、はい、でインターフェースはまあこれでまあいけそうっていうのが分かったんで残りの2つについて考えてみました、はい、でリネージ情報の抽出に特化するっていうことであのクエリを実行しないという方針にしてみたらどうかなと思いました、はい、なので解析だけしかしないというものなので あのこうすると、クエリが発行される対象へのアクセス権限ってつけなくてよくなります。なので、ネットワーク構成とかセキュリティ基準はそのままでいけそうだなっていうふうに考えました。そうすると、既存の資産をそのまま活用して、SQL が発行されている部分だけ見に行くみたいなところをやればいいっていうふうに考えました。 あとはあの抽出工程をできる限り簡単にするということでイメージとしてはあのエージェントとして振る舞えばいいんじゃないかなと思ったんですねなのであのなるべく手数が少なくって設定や出力はファイルであの保持するとかなるべくこう小さいものを作ってなんかこういろんなところに配置するっていうような構成にするといいかなっていうふうに考えたというところです。はい はいでえっと、ここまでであのどういうふうに作ったらいいかなっていうのを考えたっていう話までをしました、はい、でここから Python を使って、まあ、実際に作ったんですけれどもそれをど う, やどういうふうにしたのかっていう話に入ります、はい、で OSS の名前があのステアライトといいますでこれはあの直訳すると階段の光なのでこれ階段灯という意味ですあの階段の 階段が分かりやすくなるように照らされている光のことで、すね、はい、でとこれあの、QR コードにあのしてありますので、これ、リポジトリなので、あのもしよければ、後で見てみてください。はい、で特徴が、えーとはいあの、まず MFT ライセンスで公開している OSS ですであの、PyPI で公開していますので、ピップインストールできます。であとは、先ほどお話しした通り、リネージ情報の抽出に特化しています。 標準出力で流すような感じで JSON が出てくるみたいな形になります。あとでお話ししますで。あとはコマンドとしてもライブラリとしても利用ができるように作ってあるというものです。な、は、ん、い、で, で Python で書いたのかというと、まあ、あのこれデータエンジニアリングの領域なのであのデータ分析界隈でよく使われている言語といったらまあ Python となって。 あとは、あの抽出に特化するということは、あのグラフで表示したいとかっていうのが出てきたときに、あの他を頼ることになります。なので、ビジュアライズ系のフレームワークだったり、あのライブラリっていうのが充実しているっていうのもポイントが高かったと。あとは、先ほどお話ししたテンプレート SQL で、ジンジャー2が使われているっていうケースが見られます。これ、DBT の他にも、アパチェアフロー、これ、該当します。はい、なので、Python を選んだという経緯です。 はい、でここからあの説明する上でえで、っと、前提としてあの SQL クエリによる抽出結果みたいなあの表形式で表せるもの全般をあの便宜上テーブルと表現させていただきますのでテーブルって言ったらあのデータベースのテーブルとかもの他にもあのまあ表形式のデータ全般なんだなって考えていただければと思います、はいでえっと、ステアライトがやっていることというのがあのこういったデータのつながりを見つけることです。でこれは あのまあ、データパイプラインという言葉があるように上流から下流へデータがどんどん流れていくと、でそれではグラフで表現できるものです、なのでステアライトは言ってしまえばまあこの右側のようなグラフの濃度とエッジを見つけるというふうに言い換えることができますはい、でと。 まあ、そのセレクト文を含む文字列が解析対象になるんですけれども、それをどこにあるやつが読めるのかというところでいうと、ローカルにあるものと、あと S3、GCS、DBT、あとリダッシュです。はい、今のところここに対応しています、はいで。データリネージを具体的にどうやってやるのかというのを3ステップであの、はい、やっていますという紹介です。えー、とまずイニット であの初期化するんですけれども、これはあの詰まるところ、抽出対象と対象外のデータソースを指定しますで、データソースって言ってるのが、あのさっき の, あのファイルとか S3 とか GCS とか、どこに見に行くのかっていう話です。で、これを指定します、でサンプルがこれですね、あの青字のところでインクルードとエクスクルードってあるように、ここで抽出対象、対象外みたいなのを指定をしています。 はい、であのマブコマンドというのがありましてこれを動く、次にこれを動かすと、そのさっき指定したデータソースに対して、SQL を見に行って、えっと、さっき の, あのお話ししてたテーブルセレクト文とテーブルの名前をマッピングするような、そこ の, あのひな型を作ってくれるという機能です、はいで。セレクト文の中から神ジ社ジバリアブルスを探してきてで、もうすでにファイルがあれば、設定していないやつだけ抽出するというような動きを取ります。 はいでえっと、これがあの、まあ、神社テンプレーティング の, あの設定の話なんですけれどもあのテーブル名があのパラメータとして設定されているようなケースだとここに あ, のあるようにテーブルネームパラメータを2つ指定してあげると s q l は1個なんだけれどもあの、まあ、神社テンプレートでレンダリングするとなんか2パターンになりますみたいなのにも対応できるということで s q l が1個だけれどもステアライトはそこに SK が2個あるとみなして動きます。はいはい、で そ, そこの設定ファイルが揃っている状態を実行するとリネージ情報が JSON 文字列と し, 文字列として出てきます、はいで。出てくるのがこういうような形です。はい、ちょっとなんかこれだと見づらいんですけれども、の JSON のキーがテーブル名だというところだけあの覚えておいていただければいいと思います。後で この話が後でできます、はいでと。そのリネージ情報の保存と読み込みができますで。ローカルのほか S3、あと GCS にも保存ができて、あとはあのロードで2ファイル指定すると、そのロードした2つがマージされた状態で内部であのこう保存されるというか、内部でそういうふうに持ちます。でこれ何がいいかというとう 先ほどお話ししたエージェント方式にしたいというやつがこれでできると、あのそれぞれステアライトでそれぞれのデータソースのところに配置して、それぞれの情報を抽出して、あとでサーバーかどこか、オブジェクトストレージとかでそれをマージするみたいな動きができるというので、さっき の, そのマージ機能みたいなのを作ったと。 であとはそのリネージ情報の出力っていうのがあの、まあ、出力ドーンと出せるだけじゃなくて一応検索もできるようにしていますあのどこかのテーブルから見て上流のテーブルはどれ下流のテーブルはどれみたいなのを直接ないしは間接的に参照してあの依存しているテーブルっていうのを抽出できるというものです はい。で実装の一部をあの簡単にちょっとお話しするんですけれども、あのさっきのヤムルの設定値はデータクラスで持ってます。でこれはデータクラスで持たないと、例えばディクトで持ったりすると、あのこのキーの指定をこうコーディングしているときに、あの全部頭に入れておかないと書けないんですね。でそれあまりにも辛くて、あのデータクラスにこう切り替えたら、そのもうコーディングがすごいなんかこう。 どんどん、なんていうか、か ID ですぐ保管してくれるようになって、すごい書きやすくなったっていうので、データクラスにしてます。であとは、神社バリアブルをえっと SQL から探してくるっていうやつですね、こ れ, えっとまああれです、正規表現で頑張ってますで、なんかもっといいやり方ありそうだなと思いつつ、正規表現であの8やったというものです。 はい、で先ほど、マップコマンドで未設定パラメータを検出しますという話をしたんですけれども、これはあの 中, で中のコードを見てみると、セット型の左集合であの重複を排除しています、これが、これ全部引き算で書いているんですけれども、左から設定しているあのパラメータ、もうすでに設定済みのパラメータ、最後はあの設定上無視していいよという設定 書いてあるパラメータで引き算すると未設定のやつが出てきますよねっていうような書き方になります。はい。で、えっと先ほどお話しした通りリネージ情報っていうのはリクトで持ってます。あのこれが理由はさっきあのお話ししたテーブルを指定して上流とか下流の検索をするっていう話をしましたけれども、これリクトで持っているとあのこうキーをテーブルで指定した時の検索が早くなるっていうそういう理由で持ってます。 はい、でとテーブル数というのはまあ多くても数百から数千のオーダーだろうなと思ったのでもうデータベースは使わないで全部メモリで抱えるもしくはあのファイルに落とすみたいなそういうあの小さい構成にしました、はい、であとまた、あ、実装している上で一番ちょっと苦労した部分の紹介なんですけれどもあの下の左側の図を見ていただきたいんですけれども。あの これテーブル A とテーブル A ダッシュというのがあってそれをマージした結果をテーブル A としてもう一回保存したいみたいな SQL があったとしますでこれをあのリネージ情報としてあの表現するとテーブル A のところでループが入ってるんですねなのであのテーブル A を基準に検索再帰的に検索してくださいっていう話をするとテーブル A で循環してリカージョンエラーが出 る, と出るまで頑張ってしまうというのがあって これ結構困りましたでそれでいろいろ探して見つけたのがフロイドの循環検出法というアルゴリズムがありましてでこれがあの再帰的な検索をするつどこれまで検出したテーブルを単方向連結リストにして循環が発生していないかというのを検出するっていうやり方です。で具体的に言うとあの 右下のようなリストがまあ循環してますね、はい、なのでそこの先頭からファストとスローっていう2つのコマが動き同時に動き出すと考えますでファストが一度に2つ進みますでスローは1個ずつ進みますでそれで先を進んでいるファストがスローに追いついたらそのリストは循環してますって判定できるのでそのタイミングで探索処理を打ち切るっていうことでさっきのリカージョンエラーを回避するっていうような動きが内部でやっています。 ざ、はいえっと、とですが Python でどうやってやっているのかというのをご紹介させていただいたので最後にあのどのように運用するのかという話をします、はいでまあ、答えはもう他かと組み合わせるという話ですで例えば Shell ですでさっきからコマンドで動かせますという話なのであのつまりはこれピあのパイプでつないであの他のコマンドに流すというのができるということなので あのまあなんか出力したものをなんか柔軟に何かしたいみたいなときにはまあこうやってシェルでやればいいかなという風な発想です。であとはあの Git による履歴管理です。でこれはあのデータの流れというのはあの日々変化していくのでそれを時系列的に追跡できるといいんじゃないかなという話であのこれステアライトは基本ファイルベースであの動くものなので全部登場人物がファイルなので。 あの Git で管理でできますすとというところです、はい、でとであとはまあそのイメージ情報なんですけれども1回作っておしまいではなくて日々こうアプリケーションとかそういったデータソースに追従していかないといけないんですねなのであの例えばあのアプリケーションリポジトリ にプルリクエストマージされたらそれをトリガーにリネージ情報を更新するみたいな動きができます。なのであの例えば GitHub Actions とかそういったものを使うとあの持続可能なドキュメンテーションが難しいというのはこうやって解決できるんじゃないかなという提案です。はい、でこれが具体的な案ですね。アプリケーションとデータリネージで別々にリポジトリがあるとしてあの、まあ、それを c i c サービスであのトリガーで動いて、見設定パラメータを検出して、ロードオプションを複数指定して、さっきあのお話ししたマージですね押してあげて、それをプルリクエストとして作ってあげるってやると、アプリケーションのプルリクエストの変更と、あとはデータリネージの方のプルリクエストの変更がひも付くあの形になるので、あれこれなんか便利なんじゃないかなとはい思っていますは。いはいこれでであの あれですデータの可観測性に対するドキュメンテーションの話はここま で, でしました。であとは、えっとあれだえっと、ドキュメンテーションの話はしたので次、過観測性の話ですね。でこれはあの冒頭であのライブラリとしても組み込めますという話をしたと思うんですけれどもこれをアプリケーションの方でやればいいかなと思っていますで使い勝手は、まあ、コマンドと対応するクラスのだい大体一緒です。はい はい、ちょっと違うけど大体一緒です。であとこれが今回作ったのがあのサンプルアプリケーションをちょっと作ってみましたでこれストリームリットを使っていますでグラフビーズとステアライトを使ってあのこういった形でサンプルのアプリケーションっていうのを作ってみましたでこれ あ, の、まあ後でもいいんですけれども QR コードであのこれアクセスできるようになっていますのでちょっと見てみてください。 はい、でとこういったアプリケーションであのリネージ情報ってどういう位置づけになるかという話であの私の考えを言うとマスターデータに当たると思っていますで。具体的にはデータライフサイクルの全体像を表すマスターデータであってデータイベントに関するあのその他のログというのはトランザクションデータなんだろうなと思っているのでそれらをアプリケーション上で組み合わせて何かを可視化するという使い方がいいかなと思っています。で組み合わせる とするとこんな感じですで、先ほどお見せしたアプリケーションは何も組み合わせてないのでリネージグラフだけが見えていますで、データカタログで見せるとそこのノードの部分があののメタデータを表示できたりとかデータの参照ログと組み合わせればデータの利用状況が見えるようになるとかデータの更新ログと組み合わせると更新遅延が見えるようになるみたいなそういう使い方にをイメージしています はいで、ここまでで。あのどのように運用するかっていう話が聞けましたので、はい。今日話したかったことはもう全部話したなっていう気持ちになっています。はいで、最後まとめです。はいで、えっ、ー、と本日のおさらいをさせていただきます。えっ、ー、とステアライトはあのデータ、ライフサイクル全般に対するデータの可観測性の向上とあの持続可能なドキュメンテーションを実現するためのあの基礎となるツールです。 えー、とデータリネージの導入をのハードルを下げるために作ったとっいうものです、はい、で先ほどお話ししたように周辺のエコシステムとの組み合わせで力を発揮するというものになっていますで最後に今後の展望についてあの簡単にお話しさせていただきます えっと、1個目はあの先ほどお見せした CI、CD であのこうやればいいんじゃないかっていうアイデアはあるんですけど、具体的に実装してないので、サンプルを作りたいなと思っています。あとは2個目は、もうこれは単純で、データソースの拡充ですね。ほ他にも SQL を扱っているアプリケーションというか、サービスみたいなのがたくさんあるので、それらをあのラインナップに追加していくと、ユースケースにひもあの当たりやすくなるんじゃないかなというふうに思ってます。 でえっと、一番やりたいのは下の2つですね、はい、1個目は s q l パースの導入です、でこれは今、正規表現で頑張ってなんかこうテーブルはどこに書かれているみたいな特定してるんですけれども、これをあのトークンレベルで解析して、情報量を増やしたいと思っています。でそれが実現できると、カラムリネージといって、の列の列同士の関係性までも見えるようにしたいと思っています。 でこれはあのもうこうやれば多分できそうみたいなのが考えがあるのでこれをあの将来的にやりたいなと思っています、はい、でとそうですね先ほどお話ししたのデータリネージ の, その導入のハードルを下げるというのが目的なのであのまあつまりはデータリネージの普及を目指しています。なのであのもし何か 今日あのお話を聞いてですね何か考えたこととかあのこう思うみたいなのがもしありましたらぜひヒートバックをいただけると嬉しいですあの私のアカウントがこれとあとはステアライトのあのリポジトリはここにありますのでぜひ何かあればお願いしますはい参考資料はここですはい、えー、以上ですありがとうございました。 発表ありがとうございましたスライドに質問が上がっているようですので、いくつか質問をさせていただきます。それでは1つ目から参ります。データリネージについては理解できました。スターライトでのテーブル間の関係をグラフ表示するというのが、DBT の d o スの機能とどう違うのかがいまいち理解できなかったです。d b t ドックスの機能でできなかったことを教えていただきたいです。とのことです。 ご質問ありがとうございます。はい、えー、っと、あれですね、DBT はえっとの違いはえ範囲の広さです。DBT は基本トランスフォームのツールなので、トランスフォームの処理に対するドキュメンテーションの機能だと思います。で、そこにあのなんか。 メタデータとしてあの、そこの下流にはこういうのがいるよみたいな設定が確かできたはずなんですけれども、あのステアライトはそこよりもさらに広くて、実際にどう使われているかっていう、そのあのダッシュボードのほうスケールを見に行ったりとか、その上流の DBT に入ってくるあの情報が、どうやってつあの、どこから作られているのかみたいなところまで、ちょっと範囲が広くなっているというところが特徴です。なので、違いはそこの範囲の広さだと思ってます。 ありがとうございます。では続いての質問です。SQL のパーサーは自前で実装したのでしょうか。そこだけでも大変そうとのことです。はい、あのそうですね。実装しました。はい、実装したんですけれども、あの一番上の参考資料の上にあのあの電通 デジタルテックブログのところであの正規表現を使ってこうやってやるとパースできるっていうのが あ, のあってあのそれを参考に作ったのであのなんていううだろう一から考えてたら確かに大変だったかもしれないんですけれどもあのこれを参考にさせていただいたので、まあ、そこまで大変ではなかったなっていうのが、はい、ちょっとうまく組み替えることはできたかなと思っていますす、はい、ありがとうございいまで、えー、では続いての質問です。 マーメイド技法で出力する ER 図のような可視化ができるのでしょうかとのことです。あーえーとあれですね。ER 図って言ったらつまりはえっ、ー、とここの右側の図でまあ二段目にこう三つ並んでますねスケールが。 えっと、ER 図っていうのはここでいうあの二次元平面 の, あのイメージなんだと思いますあのそういったあの層あのアプリケーションがあの持っているデータ構造っていうのが一層ってなってて そ, のそこの上の上流にもう層下流にも一層みたいな感じで層が連なっているようなイメージになりますなのであの ER 図はあのそのイメージで考えると ER 図は横方向なんですね でデータリネージは、えー、と縦です縦のつながりを見つけるというものなので、あのなので、ER 図を表現できる、同じようにつながりを表現するという可視化はできるんですけれども、なんというか、次元がじあの次元というのは、2次元、3次元みたいな意味の、そういう次元で違いがあるという考え方をしていますありがとうございます、えー、続いての質問です。 インプットが SQL となっていますが、プログラム内、例えば Python コード内に SQL が記載されている場合は対応が難しいでしょうかとのことです、えーと。今のやり方だったら、まあ、なんか、なんかの文字、なんかそういったあのなんだ予約簿とかにうまく引っか か, ら引っかかったりとかしなければ、ソースコードからも抽出はできると思っています。 それはちょっと試して、まあもしかしたら最初うまくいかないかもしれないんですけれども、一応なんていうかシンプルなやり方で解析をしているので対応はできるかなと思っています。ありがとうございます。えー、続いての質問です。えー、DBT でビッグクエリーの次に対応したいものは何かありますか？とのことです。そうですね。やり個人的にやりたいのはスノーフレークですね。 あのまあ、なんだあのさっきここにも書いたんですけれども、結局 DBT コンパイルをした結果をそのまま使っているので、あの今、ちゃんとテストしているのが Google ビッグクエリなだけであって、まあ、なんかちゃんとこうそこ の, あのテストを拡充するっていう対応を取れば、わりかし簡単にあのスノーフレークだけでなくて、他の DBT が扱っているデータソースとつなぎ込むっていうのはできるかなと思っています。 ありがとうございますスライド上残り質問2つとなります質問がある方はこの間にお聞きいただければと思います続いての質問ですステアライトが聞いた具体例はあったりしますか SQL リネージのような近い他のものの話でも嬉しいですとのことですんそれはあれですかね実際に役立ったことみたいなそういう意味かな ああなるほどはいえっ、ー、とあれですねなんか今までだとあの s、まあ、例えば s q l で数百行とかに及ぶような長な大なやつがあったりするとそれ読み解くのつらいですしそれがこう何個かあってそれをのなんか目でグレップして頑張ってつながりを考えるみたいなのがあのまあなんかそれが何か。 あれですあの過去の経験で辛かったからこれ作ったみたいなところはあるんですけれどもそういうのだとえっと SQL それぞれの設定をしてあげてポチってあればもうすぐそこのつながりがバーって出てくるんでそういうのではい便利かなと思っていますありがとうございますではスライド上最後の質問になります、えー、次か最後感想になりますね影響するテーブルの洗い出しとか楽そうダッシュボードの SQL まで見てくれるのは助かるとのことです そ, うですね、ただそこがそこがん番嬉しいポイントなんじゃないかなとは、はい、思っておりますすありがとうございますではスライド上質問以上になりましたので堤さんのトークを終了いたします発表ありがとうございました質問がある方はまた直接お話ししたい方は廊下ホワイエでお話しすることができますスピーカーも移動いたしますので壇上周りには集まらないようご協力をお願いいたします またスポンサーによるブースがございますので、こちらもぜひ訪れてみてください。チケットを購入した上で参加していただいている皆様は、スポンサーブースのシールラリーにもご参加いただけます。ぜひご参加ください。以上です。ありがとうございました。